出発じゃ了解ですああ命令があればここは通しませんヴィクトリアのバグパイプ破状棒と共にマイル。よし私のほっぴ消し火炎がお前たちの汚れた身の内を浄化する 機を面積にするは戦術ご指示を武を怖がらせること武器は経験だけに頼るものじゃないんです殴られたい奴は前に出ろ 私がここにいること誰にも見られていないよね了解了解アーツの治療範囲に入れ命令があると一撃を食らえ滅亡はいずれ降臨するのだ の治療範囲に入るいるいるああくったらね だここここ暴力じゃないも解決できないけどお前を料理するには十分だぜ、ね。 はいはいああくだめ命令があれば しっかりしろいるいるくくらいすぐに片付けるなめるなよアーツの治療範囲に入るよしアーツの治療範囲に入る お前らには犠牲者の苦しみが分かるわけねんえんだ私しっかりしろドアをぶちかましてやるぜ パグパイプ波状棒と共に参る意志を嫌悪にするは規律ご指示を邪悪ああを壊滅しうるは勇猛さここだここ目の前。ね からになってみようか。警戒態勢を維持します。すぐに片付ける。ザン。いつでも行ける。 はあ、るか何すりゃいいんだ腕が…震えてやがわ私ならたくさんの敵を引きつけられるあっとあった 《戦った私たちのことドクターは誇りに思ってくれる?》